バトルですね問題のバトル第4回戦違う第5回戦第5回戦 YOVSU とエアテクチームメイト対決いやーまあなんかカード的に、うんうん、エアームーブでまたぎ技でやり合うのは、うん、そうなるんやろうなっていう予想はしてたものの、うん、ねっ分かった ね,、はい、ねそれはあのおおお <笑>っていうで の, のレベル感でやり合うんかっていうところでね<笑>見たことないよね少なくとも日本人であのレベルで打ち合うのは見たことがないよね、うん、で、ここで世界初のパレ2連をそう片足、ま、3回転またぎ、うん、2連、うん、世界初でパトル出てたのはマジで世界初だと思う動画では何個か見たことあるけど練習動画では何個か見たことあるけど、うん 本当にバトルでやようん、要はようで先攻でのっけからもうなんかエアーでこいつ食いにかかったろみたいな感じがめっちゃあって良かったです ね, ねそれがあったから生まれたと思うし実際2段目の最初とかね、うん、めっちゃエアーでもちゃんとキルザビーとしてバーンってね締めてっていう、ね、本当に MC の言うとり、うん、もうエアーほぼ1本くらいの U とかねっ もう本当は要は何でも持ってるから、うん、普通のバッテリーだったらいろいろアドティ持ってると遅いんですよ、ね、もうそれをエアーで講しに行こうとするっていう本来ね要はマジで何でもできるから、うん、全部フルで駆使すれば、うん、普通にねエアーだけじゃなくても戦えるっていうところがあるけど、うん、そこをあえてねそうエアーだけでね、うん、打ち合うことによってじゃあなんでそんなグッとでコーディロイで出てんねんと思うんですけど<笑> そ, れはそれは好きなんだろうね<笑><笑>好きなんだろうね かっこいいなってる。<笑><笑>